お前はあの血合いに洗脳されているどうもこんにちは、ジークイエーガーです。ということで、えー、進撃の巨人79話未来の記憶、見ましたでしょうかいやー、今週もね、すごかったねえチャンネルが違うまたかよー はい。ということでね。まあ、そんな茶番を置いといて、まあ、今回ですね。遊楽園最終回情報が出てましたよ。ということで、こちら。はい。えー、遊園はですね。え、第11話で終わるということはね、まあ、確定いたしました。まあ、2月の13日をもって最終回ということなんですけども、いや、悲しいですね。マジ、鬼滅ロスになりそうですね。うーん。でですね、まあ、2月の20日からね、スパークという番組がね、始まるみたいでして、まあ、もう番組表というか、まあ、鬼滅の刃っていうのはね、もうやらないみたいなんですけど、まあ、遊楽園ね、もう11話で終わるみたいなんですけど、いや、まずね、この情報 が正しいのかっていうことなんですけども、多分ね。正しいですね。まあちょっと一応ね。概要欄にリンク貼っておこうかなと思うんですけど、まあ、テレビ番組誌からね。情報を取ってるということみたいでまあ、ほぼ確でね。11話ここで終わるかなと僕は思ってます。いや、悲しいは2月で終わるのかでですね。まあ、円盤情報ブルーレイ的にもねまあ、ニヤニヤニヤと来てるので、まあ、全6巻ということで、まあ、11話っていうのはそのまま行けばね。あの確定というかまあ、ブルーレイ的にも結構ね。まあ、ドンピシャになるんですけど、まあ、ちょっとね。この表ずれてんの気になるね。<笑>あの。さん 皆さん気づきましたかはい、えー、10話がなくなってるんですよね8、9、11話ってなってるんですけどまあ日にち的には変わりないですねまあ、9話が1月30日で10話が2月の6日でそしてまあ11話が2月の13日っていうことにはねまあ変わりはないのでまあもう11話で終わっちゃうよっていうことなんですけどもまあ皆さん気になってるのは11話で終わるとかそういうことじゃないですよね、うん、どこまでやるのって話ですよねはいということで僕ちょっと調査してきましたで今回ね第9話がですね90話から92話分のね6ページまでやったということ でまあ、話分進んだといううこことととななんんんでですすけけどどもも的にね、まあ、話分進だいいや、ちょっとなんか今回第9話ペース失速したなって感じありましたよね。まあこれまで全然3話分ぐらいやってたんですけど、いや、急に 2.3 話分になったっていうことで、俺って感じなんですけども、まあここからね、ちょっと考えていくんですけども、遊楽園はですね、最低でも11巻の終わり97話までやるということでしてね、まあ残り 5.7 話分あるんですよ。まあ確定で5分 で7分ぐらいあるんですよでこれをねアニメニアでね消化すると考えると割りかし結構 厳ししくないしないいと今回 2.3 3話3話でででかかかややっっっててののにこら話話る感じでねえって感じですよね。で、しかも内容が結構丁寧というか、まあ、回想シーンとか多めなんで、まあ、時間かかるような内容なんですよね。それを駆け足で終わらせるとなると結構雑な感じで終わっちゃわないっていう感じで、まあ明らかになんか変な雰囲気感じてるんですけども、まあ、そっからですね、ちょっと僕汲み取ったのが、 これということで、最終回1時間スペシャルやるんじゃないかなと思っております。はい。えー、残りね、6話残ってると考えると、まあ、尺的にやるんじゃないかなと思ってますね。で、もしくはですね、オープニングエンディングのカット、または40分拡大スペシャルとか、まあ、通常の回ではないんじゃないかなと。 最終回思っております。まあ、だから今回ね、2.3 話っていうのは、まあそういうの考慮した上で調整してのね、まあテンポ感だったんじゃないかなと思ってるんで、まあ最終回なんかしらの動きがあるんじゃないかなと思ってます。まあそしてですね、上限のパワハラ会議やるのってことなんですけども、いや僕ね、やらないと思います。はい。すでにちょっと確認した限りやらないと思います。はい。いや1時間スペシャルなら、まあやる可能性あるかなと思うんですけども、まあもし通常回というか、まあ、オープニングエンディングカットの30分枠だったら、 まあ、やらない可能性っていうのが結構高いかなと僕は思って ますねまパワハラ会議までやるとね原作100話までやんなきゃいけなくなっちゃうんですけどもまあ、それだとね原作残り9話分あるんですよねそれをアニメ2話分でやると考えるといや結構苦しくないかと 4.5 話をアニメ1話でやるって考えると無理なんですよねうんそれ考えたらやっぱパワハラ会議は1時間スペシャルじゃないと結構厳しいなという状態になっておりますねだからもう今のところちょっともうパワハラ会議の未来はね見えてない<笑>ということなんですけども悲しいですね でも、一時間スペシャルやってくれるね、え可能性は全然あるので、まあ、そこちょっと期待したいなと思います。はい。まあ、一応僕の予想はですね、パワハラ会議までやらずに、まあ、このね、赤座が召集されたところで、まあ、終わるんじゃないかなと一応考えております。まあ、11巻の巻末ということでしてね、まあ、結構、キリがいいところなので、まあ、赤座が召集されて、あれなんだっていうところで、終わるんじゃないかなと思ってます。いやー、ちょっとね、うん、まあ、無限列車編の時も8巻の終わりまでぴったりやったんで、まあ、それ考えると、 遊格園もそういう感じでぴったり終わるんじゃないかなと思ってるんでまぁ、あ、ちょっとね味気ないですけどまあ、パワハラ会議は刀鍛冶の里編にまあまぁ あ, ありそうな感じはしてますよねはいまぁ、あ、そんな感じですということでねまぁ、あ、有格演はね11話で終わるという情報だったんですけどもまぁ、あ、皆さんのね意見とかも聞きたいんでまぁ、あ、コメント欄の方によろしくお願いしますはいということでそんな動画でしたバイバイ